私の名前はツんだもん。畑よりを受け。工場でパでケージングされ。スーパーの陳列棚に並べられ。仕事帰りで疲れ切ったあなたに見いだされて。今、あなたの耳元に正座して座っています。今からあなたに語りかけることは、当然ながら、ツんだもんとあなただけの秘密。誰にも後悔してはいけません。私 ツンダモンことツンドコペロンチョリッチテロペロン耳替えた豆第三王女はツンダー六号水大飢金のおりんの折ツンダ王国の地措置を絶やさぬために樹脂の形を取り破高速で射出されこの宇宙返境の地地球へ使わされましたツンダ王国は地球時間で36億年前に 私は積んだ王国の末裔として子孫を残さなければなりません私の後部直角のようなものが見えるでしょうかこれは地球上の植物枝豆でいうところの花の雌しべここに異性の枝豆でいうところの花のおしべが生殖することにより私積んだもんこと オベロンチョリッチペロペロン耳替え玉目第三王女の体内に積んだ王国の正当なる王位継承者を見守ることができるのですですが残念ながら私とあなた様の間に血のご換性は残念ながら誠に遺憾ではありますがございません 最後までご成長ありがとうございました。